はい。 Ha! があってえー、各麺、ねえー、ごとにそのお取り方は多少はう変わってきてどんどん色が出てくると思うんですね、まあ、その辺になるとどこかで私もしていただいてまた皆さんで習っていただいてことにされたらどうかなと思います、えー、今日は7つの麺が来てますので、ねえー、実は7つともちょっ と, と特徴があるものをく見ますので、ねえー、このまま食べられるても楽しいだなと思います。はい さあ、何者の踊りの紹介になりましたあ、ちょっと、ちょっと、いのつやの話していいかなあの、女踊りって、えー、あんまり言わない方がいいかな実はちょっとエロいスラッチなんですけどねあの、腰、腰を喋り上げているみたいなまあ、男性のちょっと見方が変わったかもしれませんまあ、いうことで、またそれをまた楽しんでみてくださいましはい、ではおさんおがり下がってくださいでは、あと残りの時間なんですが 夢さんに見え愛恋の愛ですよねそれが響くれということですちょっと踊りを披露をしたいということなのでちょっと見ていただきましょうか、はい 何、はい 普段はおけや突っ込みが飛び交うような自分自在な仲間が多いんですけれども練習を始めるとこんなことをやってみたいなどと意見を見合えるような感情で一気に戦場して一気に楽しみながら成長していこうという意識で取り組んでいます本日は2名での参加ですが女んなものに落ちて進歩した例です かわいかわい。 では、宗像市川隣、えーまえー、の, の、えー、ホームページをご覧いただければホ、えームにね予約で外すことはできるようにりますので、えー、もしよろしかったらあーホームページを見てみてください。 はい、えー、今日は4つ の, の方もぴったり今度でちょっと終わりましたけどまだ5時まで、えー、アウトレット行ってまた森に帰っていくということでどこかで踊っておりますので、えー、また皆さんとお会いできればよろしいかなと思います、えー、あと私たちはチーム森というこでこの7年が1つのグループですけどももう1つチーム風というのがまたどっかで踊っていく順位が回っておりますので、ねうんえー、そちらもまた応援をあっていただければいいかなと思います、はい、ではこれです 終わりにしたいと思いますので、どうありがとうございました。